か、わいい子供たちのために。こっちだよ、こっちこっち、まっすぐ行ったところここ、突き当たりぐらい。ありがとうございます。大変でした。みんな楽しんで。 いやでもこれでっこっちにもススあるじゃんんってで い, いとかこれね、確かにれ赤払い文字を買うことになったので必要なものを買ってきましたあっ 飲みもらうかはい、じゃあおうすけくんががん張って用水から水。ありがとう<笑> 用水から入れれれてくれたれまーすあれも入れてきたんだなあ、ありがとうね。あ、はいいや違うきまああそう、ね、あそう、ね、ありがとうううね、ねりりがががととややっていいが入ってる、ね、い, やいいかか、なな入るこれなで じゃ、じ ゃ, じゃ陸地はこれこれが浮くで、これが陸になるであここの水草が、うん、じゃあ、みんな並べとってジェネウちゃんとこにこれもディスプレイ、ねま、ディスプレイしとっ て, いていそれはね、目立たんように後ろがいいと思うよ洋服みたいなの着たいな後ろに着かされてあ足いいよ翔くん入ってこいやえこ、え、こから、ええ、わ私は水送っていきます、ね、いい ど, どこすのいや、ここれれがいいいいでですめっっっっちゃ転がらなななよえ、え、えんんるるるしだってこっちばかかり火あるのとなんかあと洞、えー、洞窟窟まで取ってくるわえ僕もいもきていいありがとうま、ね、ん。はいそこからまど いないーすカーテンかげんーーーー か, ってるかな。 変ないや、やそうするとこっちしとくやめろじゃあ、あ、入れます、ね、喧嘩しましたそうかま、まあ、喧嘩もるわねえギリ今度は深掘ね。 だってそれさ、水が入らんとひくしちうとかもちゃんと作らないと丸くね。えーここ これ、ででたたらら転がっっううううから、ね、あ、いいいいいいややややん、うんいいよいいよ、うんうん、多分大丈夫だと、うん、また調整しないからいとるわでもさ、そこがいい感じに隠れ家になるとと思うよ、そその根っこのところがれはねちょっと大介難しいかも石で陸地は。 <笑>うん、多分。いいでも、石増やしていう事にこれちょっと盛り付けたい、ね、とりあえず、コンセン ト, ンセントさせてみる<笑>他の水するからダメじゃ一回やってみて、コンセントさせてみていや、他の水するから無理だからいいからやってみて、一回<笑>ダメかどうかやってみようよ い, い, いいじゃん、ブクブクしあとる たまづけのお酢す見たらそこに卵じゃあ、どう入れちゃいます入れちゃいましょうか。ヤモちゃんをヤモちゃん持ってきますお供です1体目いきま す, これれますおー入ったおーすげ速、うん、さっさくここはどこだここはどこ だ, こことこだ、はい、ピンコンですはいえーこっち腹に毒あるのでね普通の人触らない方がいいです<笑>いつなんか触ったけど何もなんいんですよ<笑>あー、ね、最後の一体<笑>はいお願いしますどうまぼく ぞ, どうぞ おいい〜いい〜いい〜いえ、え目目がめめっっちちゃゃキキララ〜あ、あ、と赤ややつつ黒かわいい。 みんなで作ったイモリの水槽、ここで元気に過ごしてくれるかなーと思ったのですが、モテ層は枯れ、水が濁ってしまい、全然生きてない水槽に、これじゃイモちゃんたちがかわいそう。ということで、来週のワンハーム家族は、イモリたちがより良い環境になるよう、インテリアとしても映えるように水槽リフォームします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。